ここまでで、周り相ト、クイックソ相トという早いアルゴリズムがあったんですけども、整数に限った値が整数であって範囲があんまり広くなければ、えー、全く違い 整, 列整数専用のアルゴリズムを使って整列することができます。その例としてビンソート、ン瓶相当、バケットソートということもありますが、紹介しましょう。このアルゴリズムはですね、整列値が整数で範囲があんまり広くない場合に利用できます。 例えば、整列の値の範囲が0から3の整数だったとします。もちろん個数は1万も2万も10万もあってもいいんですよ。そうするとですね、配列 A に0から3までがいっぱい入っているんですけども、それを0番の、0っていう値は何個あったか、1っていう値は何個あったか、全部個数で数えます。個数で数え終わったら、0は2個あったんだから2個0を入れます。1は3個あったんだから1を3個入れます。 こ う, いうふうにして、えー、値をこう、その個数だけ入れていくと、並べ終わってますね。ちょっと不思議な感じがしますけども、えー、この方法を使うと、非常に早いです。今0123でしたけども、実際には、えー、さっきのランドアレイを使うと、0から9999までの範囲の値になりますから、このビンという配列は、0から9999までの範囲ような配列を使ってください。 ずいぶん多いように思うかもしれませんが、コンピューターで大きさ1万の入列っていうのは大したことはないので、全然問題なく作ることができます。演習6ですけども、次の段階を踏んで、ビンソートのプログラムを作ってください。動くことを確認すると。それから、N を噴火させて時間も測ってください。まず、第一ステップですね。 配列 A の中に0から9999ものの値が、それぞれ何回を得られるかを集計するメソッドをメイク B に作ってくで、その中ではね、まず1万要素の初期点の配列を作って、それから A に入っている値 X を順に取り出して、えー、値 X があったら BX の値を1増やせばいいんですね。 例えば、1が見つかったら、ここの箱を3から4にすると。そういうふうにして増やせばいいわけです。で第2ステップでは、この配列 A を受け取り、便相当により整列するメソッドを便称中ではまず、免疫分を使って、どの値が何個あるかを数えて、それから、0から999までの範囲で、また変化さながら、A の選定から、 0は B0 個、1は B1 個というふうに、その個数分だけどんどん入れていけばできるはずです。最後に、奇数相当。ソ相当の弱点はですね、あらゆる値の範囲があんまり広いと、100万、1000万とかなると、配列が巨大で効率が悪くなるかすね。そこで、やはり値は整数である必要はありますが、ビソ相当よりも値の範囲の許容度が高い、奇数相当を紹介します。 ここでは簡単だために、負の値はないものとして説明ます。で、奇数相当だね。整列した値を二進表現したときに、1から i ビット目が、下から i ビット目が1であるかどうかを調べる必要があります。これをルビーでどう書くかというとですね。例えば、2の3乗っていうのは二進法と100 で, ですね。 そう、これは、下から3ビット目だけが1で、残りは0というふうな、えー、まあ、二進表現の数になったわけです。だから、たくさん0、1がこう並んだ数値があったとして、この2つの数値のアンド演算というのを使うと、えー、両方が1のところだけが取り出されますから、残りは何のビットでも、0と一緒にアンドを取ったら0になります。だから、ここだけが1で、残りは0になる。 だからここがもし0だったらば、0と1のアンドは0ですから。ですから、これが全体として全部0になってるか、あるいは0になってないかというのを調べれば、ここが1か0かどっちだとか分かるという仕組みなんですね。で、じゃあそれを使って奇数相当の原理を説きます例えば4ビットの整数、実際には普通は実信法で書いてありますけども、仮に二進法でこう書いたとかですね。 そうすると、数がバーッと並んでるんですけども、この中で、一番下のビットをまず見ます。一番下のビットが0のものは左に、1のものは右に動かします。ただし、この時だよね。もともと並んでた順番はそのままになるように動かしていくんだね。そうすると、こういうふうに分かれますよね。分かれ終わったら、今度は、下から2番目のビットがあ1のものは右。 ゼロのものは左に、えー、全部動かします。この中の順序は元のももです同じようにして今度は下から3ビット目もがゼロのが左、1、えー、のが右。最後に一番上のビットが、えー、ゼロのものは左、1のものは右、えー。そうすると嵐にる、アラフチが全部並んでいます。まあ、なぜそうなるか考えてみてください。で、課題ですけども、 奇数相当のプログラムを作る。これもデータと所領時間の関係を検討。で、演習はじゃね、ここで説明した以外の整列があるうに、自分で作ってもいいし、調べてきて勉強したもんでもいいでどちらでもいいので、それを実装して、やっぱまた測ってみるといいです。いかがでしょうか